うう<笑> 会, 談会談で安倍総理大臣は沖縄県の尖閣諸島沖合の東シナ海で中国当局な ど, などの船が領海侵入を繰り返していることについて極めて遺憾だ。 東シナ海の安定なくして日中関係の安定はないと述べ一方的に緊張をエスカレートさせる行動の自制を求めましたこれに対し習主席は中国側には中国側の認識があるが両国が衝突を起こすことはあってはならないとして海上や空での偶発的な衝突を避けるための連絡メカニズムを早期に運用できるよう協議を加速することで一致しました さらに、両首脳は、東シナ海のガス電開発をめぐって、2008年に日中両政府が共同開発することで合意したもので